ジャックニングストーリーズ。よー。おはようございます、皆さん。おはようございます。私たちは EFL 大学の日本語学科の2年生です。私はゾウと申します。私はアポルワと申します。えー、アポルワさん、今日の天気はいいですね。あ、そうだね。はい。えっと晴れているね。はあ、そうですね。えっと私。 今日のポッカスについて私たちは、えっと、変な友達について話しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっとですね昨日私は何かちょっと変なことを見ましたよえな何ですかえっと、えっとね、私と友達ね、うん、えっとカンティーンでカンティーンで、えっと、食事を 広川の食べました。あ、そうですか。あと、あと私の友達は、えっと。どういうかな。広川の、中に、はい。えっと。ご飯で、だいをつけて食べましたよ。ちょっと、あれはちょっと変だと思いました。え、あれは変ですか。そう、変じゃないんですか。えっと、だいって、英語でカードですね。はいはい、そう、カードです。 それはどうやっていいんですかえっとまあ見たことがありますね私にとってはええー、いつでも食べたことないんですかいえいえ食 べ, 食べないんですえでも普通ですよ私も食べるしあそうなの、えー、はいえっと南インドのほとんどの人はそうやって食べるんですよ、でしょわかりませんね北東インドではあんまり そうではないけど。えー、知らなかったよ。あー。あ、えっと、アプロバさんはえっと、まあ、友達が変なことをする、なんか、知りませんか。<笑>えっと、それは知ってますよ。あそうですか。えー、あの変に。 そうですよえそえっと、今は一つ二つぐらい思い出すけど、えー、一つ目のは何回も大学のサガルという売店で、はいはいはい、ゾウさんはブドウジュースでサモーサーをつけて食べるのを見たよ。それはとっても変だと思う。 そうなのあ れ, あれは、まあ、普通じゃねえじゃねえよ誰もしないそうなの<笑>私もそのことをするのを見ません 見, 見たことがない豚ジュースと寒さはいはーでもプおバさんもえっと例えば紅茶とビスケットやクッキーや つけて食べますよね。あ、そうですね。それは紅茶ですね。ジュースじゃないんです。えっと、紅茶とビスケットやクッキーは、えっと、普通です。えっと、他の人をするのを見たんです。私もします。でも、ジュースで寒さ一度も見なかった。そうかな。ゾウさんがするのは初めて見たよ。でも。紅茶とクッキーとは。 とブドウジュースとサモサはまあ同じコンセプトじゃないんですかえ同じじゃないと思うんですよ。えってジュースはジュースです。紅茶じゃないです。それとサモサはインドのスナックでしょはいはい。えっとジュースでスナックをつけるのは変じゃないかなそうかな<笑><笑>やっぱり変だね。<笑>うん、私はあんまり<笑> もう一つもいるんですよえっと去年の2月であったシンポジウムの時の話ですシンポジウムですかはい何か覚えますか昼ご飯の時いいよあんまり覚えてません<笑>、えっと、アイスクリームでレモンをつけて 食べましたよ あ, あれか<笑><笑>それは変じゃないかとっても変です。かなどのことが変いです。いいです。いいです。いいでいましたか。えっとアイスクリーでで誰もレです。いいでないんでしょ。まあ、あれはどういであいいです。いいです。アイスクリームと何も食べませででも。 といえば例えばアイスクリームでもいろいろなフレーバーがありますよねあそうですねまああれはレモンのフレーバーを<笑>私は作りますのを気にするとかまあそうですねえ自分のフレーバーを作りましたはいはいあれですえどうでしたか美味しいかったですよへえでも 例えば、いちごのフレーバルのアイスクリームです。はいえっと、甘いでしょはいでも、あなたがやってるのは、アイスクリームは甘い。はい、でも、レモンは 酸, は酸っぱい。そのコンビネーションは変じゃないかな。そうとは思いませんけど<笑>。どうして思いませんか<笑>まあ、甘いと酸っぱいは、まあ、コンビニはいいと思う、私にとっては。へ あの夜おなかかったんですかはい大丈夫でしただいぶ大丈夫だったよへえー、とても変だねそうかな私はあんまり考えてないんです、ね、えー、北東遠藤ではしますかはあそうですねここに人がするのを見たことがないんですけど北東では普通ですかわかりませんまあ、北東 私の場所ではと、例えばパーティーとか、たぶんジュースとかケーキとか、うん、クッキーなどつけて食べた人が多く見たよ。あそうですか。それなら、はい、お父さんのお話はするのは、はい、わかります。 私だけじゃなくてクラスのみんなはゾウさんのことはとっても変だと思いますよ。そうでしたかわ<笑>かりませんでしたかいえいえ、yeah, yeah. わかる。<笑>全然。<笑>ええー、とあ、ゾウさんの話を聞いたらみんな、えっと、わかるか そうかは知りませんが、一度話してください。あ、はあ、私の話を聞いたらと、多分、えーまあ。想像しましたす。あ多分。多分 で, す多分ですね。<笑>えっと。まあ、変なことは多分。場所によって違う。違うと思いますね。<笑>はい、好き嫌いは人によって違うんで、違う、違いますね。はい、そうですね。えー、そうだね。 えっと、ゾウさんも一度だけカードライスを食べてみてくださいそのあと決めてください。変化はいは い, い, い。ぜひやってみます。はい、えっとそれであん今回はんまあ今回は他のポイントは覚えませんね。あ そうだね。でもたくさんあるよ。私たちはとても相談しました。そうかな、はい、はい、気をつけます。<笑>えっと、またつけものについて話しましょう。はい、はい。ではありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ジャプニングストーリーズ。